俺、この戦争が終わったら結婚するんだ皆様ごきげんようひさめですキャラクターボイスはゆずきゆかりでお届けしています12月4日破壊編第5話ですストーリーがいよいよもって大変なことになってきましたねというわけでまずはスライムイズのセリフをいじってみたいと思いますフェラーフラ 犯人は20代から30代もしくは40代から50代の犯行。犯人は学生または会社員もしくは主婦を含む無職。犯人は男性と思われているが女性である可能性も否定できない。山梨県を含む関東、東北、中部、北陸または近畿、中国、四国あるいは沖縄、北海道もしくは海外に逃亡。スライミーズのセリフ書いてる人、本当に自由すぎますね。